俺のタトゥーにキスをして君にしか見せない秘<笑>密<ず><笑><笑>、うん。こんばんは君の名前を呼べる企画ができることになりましたやポスター意見 もらったやつあるると思うんですけどポスター出せることになりまして、うん、この5枚が出せることになりました。ありがとうね。<笑>えっと、これ、名前呼びポスターっていう企画をできることになったんですけど、アイちゃんっていう名前だったとしたら、アイちゃん、3回頑張ったら、1回休んでね。こういうふうにね、これ、あの、音声の波形データなんですけど、俺の声のデータですね。これを、アイちゃん、 三回頑張ったら、一回休んでね音声のデータをお送りするねこれ一番人気ありましたねやっぱりカレンさんこんなことしたら好き…あー、これ取り直しだカレンさんこんなことしたら好きになっちゃいますねいけるかなカレンさんこんなことしたら好きになっちゃいますねなおちゃん今夜のこと 秘密にできますか、まあ、ちゃんししてほいこと言ってみてくださいこれちゃんとみんなの名前になりますからね全員分ちゃんとレコーディングしますからコツコツと「かなちゃん初めてを奪っていいですか?」あなたの名前を全部読んでお送りするっていう企画ですあと全部セットを出してくださいっていう声も多かったんであのシークレットボイスってそれはちょっと内容は秘密でなんか前やった時になんかめちゃくちゃ喜んでもらえたんで年始にはこのジャミリーの名前を書くっていう企画をやったんで みんなの名前を書かせてもらえることってあんまりないんでやっぱすごい嬉しくて俺も前は書いたんで今度はあの名前を呼びたいなと思ってこういう企画をやることになりホワイトジャムのストアに行ったら買うことができますのでね届くまで待っててください<笑><笑>またね